はい、皆さんこんにちはええー、本日もあの元気よくライブ配信やっていこうと思ってます、えー、と普段の合同説明会ライブ今回、えー、確か5回目ぐらいでもう僕普通にもうあの容量分かってきて慣れてきて 1mm も何かもうんならお茶の間にいるぐらいの感覚なんですけど若干現場はあの緊張感ある感じになっております<笑> とというこで本日もあのライブ配信やっていこうと思うんですが今回昨日の配信と同様ふ、えー、普段 の, あの合同説明会ってやっぱりあのなかなか聞け最後まで聞けなかったりとか集中力持たないと思うんですけど就活生の皆さんが最後まで聞けるような仕掛けで今回もやっていこうと思っておりますで普段面接って就活生側が PR して面接官の方が判断するっていう形だと思うんですが今回はあの逆といいますかえー 今日来てくださった5社の皆さんがあの3分間で自分の会社の魅力を語っていただいてでその後面接形式であの僕とあの就活生メンバーのすず、えー、があの質問させていただいて働きたいかどうかっていうところを別に合否とかじゃないんですけど<笑>判断いただいて皆さん の, あの視聴者の方も面接官の視点といいますか就活生も選ぶ立場だと思っているのであのそういう立場で、えー、そういう目線で見ていただけたらなと思っております。 ということで、あの今日来ていただいた企業さんを紹介していただきましょうと思ってますあちなみに就活生メンバーのあの自己紹介もお願いしますはい、東、え、京、ー、大学3年の高橋静香です。よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますあの本当に就活してるっていうことはい、本当に就活してます、はい、<笑>今の就活の状況とかどうですか今の就活の状況は、はい 今、1社イエス出してもう1社出そうと、うん、今、うん、準備してる状況ですそうじゃあこれから3月1日解禁に向けてこれから頑張っていくっていうところで、はい、企業の選びとかも、はいまあ、これから選択肢を広げていくっていう段階なので、はい、今日会う企業さんとかよかったら受けてみたらなと、はいたふななと思います、はい、ということであの本日の5社の企業さん 1, 1社ずつ紹介できたらなと思いますじゃあ自己紹介お願いします、はい アーキペラゴ株式会社の沢田と申します。えっとアーキペラゴってあの読みづらいんで、うん、アーキペラゴって読みます。よろしくお願いします。お願いします。ますえー、と株式会社アルランニングの代表の庄司です。あのこういったのは結構緊張するんですけどよろしくお 願, し お, 願しお願いします。お願いします。株式会社ウィズグリーンの CEO たけ健太です。よろしくします。お願いします。 株式会社ミクシーの川原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ユニリーバジャパンの小野申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、あの何社かのユニリーバーさんとかミクシーさんは、あの以前旬ダイアリーでもタイアップ動画を撮らせていただいて、一日密着動画を撮らせていただいたので、ぜひあの後で概要欄にも貼っておくので、あの見ていただけたらなと思っています。あの皆さんがその 聞いたたことととはあるるけど、実際何やっっかかっててのかかかかからなかったりとかそもそもあの世の中に企業って、まあ、400万社ぐらいあるので知らない企業も多いと思うんですけど今回あのこの今日来ていただいた5社の皆さんの企業の魅力であったりとかあの皆さんが聞きたい質問とかをあの聞けるようにできる90分にできたらなと思っているので、えー、頑張ってやっていこうと思います。<笑>ということでじゃあ早速なんですけどもあの面接の方を始めさせていただけたらなと思います<笑>よろししくお願いします。 はいじゃあということであの一社ずつあの三分間の自己 PR じゃないですけども企業 PR を早速していただけたらなと思ってますじゃあポンポン三分ずつあの三分間なので皆さんあ多少過ぎても大丈夫なのであの早速お願いできたらなと思いますでは一社目の方からお願いしますはいえっとアーキペラゴ株式会社の澤田ですあのちなみに私はあの副社長と CTO をやっております。うん であの僕らが何をやってるかというと受託事業をやってましてソフトウェア開発ウェブシステムの開発をしています。でただ二次受けとか三次受けってよく聞くと思うんですがあのうちらはあの直受けが多くてあの事業者様と一緒にやるケースが多くてでそうなってくるとやはりあのコンサルから入るというかご提案から入って。 デザインををしてて世界観を作ってで開発をしてサーバーも作ってリリースするという、まあ、一定のこう全ての 工, 数工程を、えー、と経験できるというかあの行っておりますなのであのそういった興味のある方はすごいあの全ての工程ができるのでいいかなと思ってますあともう一つあのグローバルに展開しておりまして、えー、と今でいうとだあのベトナムのダナンとハノイに子会社があったり、うん あまあ、日本でも福岡とか、えっと、今度新潟とかに支店を出す予定でいろんなあの外国の方も多いのであの異文化コミュニケーションですね、うん、っていうものが、えーまあ、日々行われているのでそういうことは好きな方もいいかなと思っています。で最後あのうちのそのモットーとしてビジョンとして「あの胸キュン」っていう言葉がありまして、まあ、ちょっとあの古いんですけど言葉自体は。<笑> 何かといいますとあの、まあ、昔自分らがアニメ見たりこうゲームやったりするときに、ねまあ、そういうことをあの開発する上でも大事にしようということであのお客さんにとってお客さんって人によって違うと思うんですねあの、うん、同僚だったりあのお客さんだったりするんであのそれを想像を超えていくもの、うん を出して、こうワクワクするものを作っていくっていうもので、お互いこう何というか想像を超えるものを出していこうということをモ元にあのプロダクトを作っています、うん。そういったあのだからあのチャレンジング体質がある会社ですので、うん、これでいいやじゃなくて、これをつけるとこうもっと面白くなるみたいなことが日々行われている会社となっています。えー、そうですね。 以上になります、うん、ありがとうございます<笑>ちなみに何年ぐらい創業されて 何, 年何人ぐらいの規模感の会社なんですか今は11年目で、はいえーえー、規模は今あの東京とベトナム合わせると50人弱ぐらいですねじゃあ広い意味でそれこそベンチャー企業でこれからなんか成長したいみたいな人には合ってるみたいな そうですね、はいあ。ありがとうございます、はい。ということで、じゃあ後ほど質問させていただきます、はい。はい、よろしくお願いします。いますじゃあ、続いての企業さん、お願いします。はい、えっ、ー、と、アールラーニングの勝利です。よろしくお願いします。お願いします。まずは、あ、今日見ていただいてくださっている方、ありがとうございます。あのアールラーニングって聞いても、ほとんどの方が多分知らないと思いますんで。<笑> 今日はできるだけお伝えしていろんな方に知っていただこうかなと思っております。で、R ラーニング、まあ、一言で言うと、エンジニアの集団ですね、えーうん、IT お助け隊という、ちょっとベタな名前ですがあの、はい、IT を使っていろんなお客様の悩みを解決しようというところで、うん、IT 専門かかりつけ医というようなネーミングにもしています。 えー、とにかくですねお客様にできるだけこう寄り添っていただくようなそういった信頼関係を築きたいなという思いでそういったネーミングなんですけれど実際はあの、まあ、DX っていうね最近の流行りの言葉だったり、えー、あとはいろんな会社様 の, その社内の業務をこう効率化するとかスムーズにするとかそういったシステムづくりあとは世の中にたくさんある Web サービスの技術的なサポートだったりとかっていうことを、まあ、結構幅広い えー、ジャンルでやらせてていいただいておりますで、えーと。社名の R ラーニングっていうのは R っていうのはですねあのリアルという意味で本物の教育というところで、えー、創業時父島21年目なんですけどあのその時に私自身がその20代の頃にエンジニアをやっていたので、まあ、その時にですね結構。 ブラックな世界を<笑>見ててましてこれはちょっとエンジニアちゃんと育てなきゃいかんなという思いとせっかく会社を立ち上げるんだったらちょっと会社の使命にもしたいなということでストレートに社名にしてますですのでまあ創業時からですねあの新卒だったり未経験え特にあの文系の方とこう積極的に取ってえ育てるノウハウ環境実績は結構あるかなと思ってます。 であの今日「働きがいのある」というところなんですけど、うんえー、当社のその価値観、まあ、大切な捨てる思いということで、うん、結構シンプルなんですけどあの褒められる仕事をしようと、うん、単純に褒められたら嬉しいじゃないかっていうところでこれを掲げていて、うんえー、その上であの結構取り組んでるのは、えー、個人のエンジニアの個性を見つけてそれを生かしていこうと。うんうん そういったその個性を見つける制度だったり得意を生かしていくっていうビジネスモデルを、えー、築いていって今それもっともっと精度を上げていこうと思ってます、うん、で、あのエンジニアって言ってもですねその働きが一層それぞれだと思っていて、うん、まあ、新しい技術だったりこんなサービスをやりたいこんなことで貢献したいとかこんな人たちとビジネスをしたい、仕事をしたいってい結構多種多様になってきているので、うん、まあそういったところあの。 こまめにヒアリングをして成長する中でその子が楽しんで仕事をできるように仕事をアサインしていってで楽しく仕事をするお客さんとともに成長するそして褒められる褒めるというところが働きがいになっていくかなと思っておりままますすすよろしししくお願いいありがとうございます。 あのなかなかエンジニアとかの企業さんエンジニアの開発会社さんであるとか未経験とか文系とかの方はなかいづらい入りづらいイメージあるんですけどそれはなんんでで採用されてるんですか<笑>えと僕自身もそんなに理系ではなかったですし、うん、結構文系でやってる方全然いてですね、うんあのやっぱり 説明会に来る方はやっぱり、ね、時その IT っていうかエンジニアが20年くらいなんで創業時結構もてはやされてた時代だったんでん文系の方もバンバン来てですねでそこでそこら辺の方々を断っちゃうとやっぱり世界広がらないなと思ってチャンスを与えたいっていう思いであのその文系の方でも育っていけるような教育ってどうしたらいいんだろうっていうのを結構やっていいいまますすあ、はい、ありりがととうございますじゃあ後ほどそのたもお聞きできでらなと思います。はい じゃあ続いての清雄さんお願いします。はい。株式会社ウィズグリーン CEO の竹内健太です。よろしくお願いします。お願いします。はい。僕今からですねあの三つのことをお話ししたいなっていうふうに思ってましてまず一つ目がウィズグリーンとはっていうので話しさせていただいて二、うん、つ目がウィズグリーンの目指すところとは、うん、で三つ目がウィズグリーンが働くパートナーに提供したいものっ、うん、この三つ話したいなと思ってます。うん、はい。でまず一つ目ウィズグリーンなんですけど僕らは2016年に兄弟で立ち上げた。 サラダボール専門店ビズグリーンというのをですね、はい神楽坂でスタートをさせて、今がですね。えっ、ー、と全国で十七店舗展開しております。サラダの専門店です。はい、珍しいですけど、はい、ぜひいらっしゃってます。はい、ぜひいらっしゃってください。しいすサはね、ぜひ。ありがとうございます。で、特徴としては、サラダって日本だと、どうしても副菜っていうイメージが結構あるんですけど。うん、主食となるサラダボールっていうのを提供していきたいなと。 いうところと、あところあ日本ののおお野菜やお肉のみを使用したサラダ専門店となっておりりますすこの授業をやり始めた思いがですね日本って焼肉ラーメンをお寿した豚カツって本当に美味しいものが決して僕もベジタリアンではなくてですね大好きなんですけど気軽に野菜を取ったりする場所ってなかなかないなっていうふうに思ってましてそういう場所を作りたいっていうのが一つあともう一つが、えー、と食べる人と育てる人を結びつけたいなと思ったんです。 ばあちゃんちのキュウリってすごい美味しいなっていうふうに思ってましてで日本の飲食はまだあの早い安いうまいはあるんですけど目の前の食事がこの人が作ってくれた野菜とかって伝えられてる飲食店でなかなかないなっていうふうに思ってですね、うん、そ, こあのそこをしっかり伝えられるのが WithGreen かなっていうふうに思ってますで2つ目 WithGreen が目指すところっていうところがですねあの日本に50から100店舗作っていきたいなっていうふうに思ってますでですねあの 飲食の店舗はメディアになるっていうのを掲げてるんですけどただただサラダを提供するだけではなくて実際そこでですねお客様とつながって私たちが今後やりたいことサステナブルなことですとか、えー、地方創生のところしっかりそこを、えー、と関連事業として取り組んでいきたいなというふうに思ってますで3つ目がで WithGreen、ね、が社員に提供したいもの であの目まぐるしくこれだけ世の中変わっていく中でですねもうこの能力があればいいとかここの大学を出とけばいいってなかなかないと思うんですね、うん、でもあのこれだけ世界が変わるのでいざという時に自分の選択肢が取っを取ってもらえるような社員に座ってもらえたらなとそれを僕らはその環境をしっかり提供していきたいなと思っております以上でですすすよよろろししししくくおお願願いいいいいたままちなみにあのサラダの店舗型ビジネスとうことで、はい これこそれこそ新卒採用であったり採用したい人材 の, あの人物像でいうと、はい、ど, うどういう仕事をされることになるんですかねあでもえっと正直キャリアプランが全くまだなくて7年目なので、はい、ですが必ずストアマネージャーいわゆる店舗に立って責任者のストアマネージャーをやっていただきたいなと思っております、うんうんうんうん、ありがとうございますじゃあちょっとそのあたりも後ほど お, 聞ききい、はい、ぜひお願いいたしますありがとうございますありがとうございま す, いますじゃあ続いての企業さんお願いします はい、えーと、株式会社ミクシー川原ですで、えー、とミクシーっていう会社なんですけれども、まあ、コミュニケーションを事業ドメインにしておりましてあのパーパスにですね豊かなコミュニケーションで世界を幸せな驚きで包むっていうものを掲げてる会社になっています。 でこうミクシーって聞くとやっぱり SNS ミクシーであったりとか、まあ、モンスターストライクみたいなサービスがすごく有名かなとは思っております。でそれらもですね決してこう SNS を作ろうとか、まあ、あのゲームを作ろうっていう観点っていうよりはコミュニケーションっていうところをいかにこう豊かにしていくかであったりとか、まあ、効率性とかこう便利さみたいなこう。 提供ではなくて、まあ、質の部分、コミュニケーションの質っていうところで、まあ、感情だったりとか、まあ、居心地の良さだったりとか、まあ、そういうものを作っていきたいと思っている会社になってますで、まあ、そのパーパスを実現するために「あの心もつなぐ場と機械の創造」っていうミッションも掲げておりまして。で 先ほどお伝えした通りなんかこりすごくこう便利になるものっていうよりも本当に家族とか仲間に紹介したくなるようなワクワクするコンテンツっていうものをこうユーザーさんに提供していくことでこう幸せな世界っていうものを作っていきたいなと思っている会社です。 で、もう一つミクシィの特徴として、まあ、ユーザーサプライズファーストっていう考え方を持っています。で、これがどういうものかと言いますと、まあかこうサービスを作るにあたって、こうユーザーファーストだったりとか、まあ、マーケティングファーストだったりとか、まあいろんな軸があると思うんですけれども、ミクシィはユーザーサプライズファーストっていうものを判断軸にしています。で、こうユーザーに寄り添った上で、さらにこうユーザーが驚くような新しい価値だったりとか文化を作っていくっていうことに挑戦している会社です。 で実際、s n s ミクシィも当時あの SNS っていう文化がない時代に提供していて SNS っていう文化を日本に作っていたりとか、まあ、モンスターストライクもこうソーシャルゲームがみんなで遊んで楽しいものってい う, こうコミュニケーションツールっていう形に昇華させたりとかで現在もですね実はあのモンストとか s n s ミクシィだけじゃなくって、まあ、デジタルエンターテインメント領域とあとスポーツ領域とあとライフスタイル領域とま投資事業って4つの事業領域で事業展開もしてい しているので、ま本当にコミュニケーションっていう軸を持ってですね。あらゆる事業展開をしている会社っていう風に思っていただけたらと思います。なので、まあ、mixi のこう特徴強みみたいなところでいくとそういった。こういろんな事業だったりとかあと長くこう存在し続けるユーザーに使われる。続けるサービス作りのノウハウだったりとか、ユーザー数をいっぱい持っているこうサービスの作り方だったりとかまあ、そういったものを学べるっていうところが、うちの特徴になってくるかなと思ってます。はい。 よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。確かにミクシーさんいろんな授業をされてて、あのモンストのイメージとかは視聴者さん強いと思うんですけど、っぽいですよね。普通に尊敬してます。私の尊敬してください。ありがとうございます。ます<笑>では続いてのキヨさんお願いします。はい、ありがとうございます。こっちですはい。<笑>はい、えっと皆様こんばんはユニリーバージャパン人事部の小野直と申します。 とユニリーバーについて少しあの私の方で PR させていただくんですけれども弊社は世界190カ国でえビジネスを展開している消費財メーカーになっていますでどれぐらいの規模かというとですね実は毎日34億人もの皆様に弊社の製品をお使いいただいていますで世界だと400のブランドを開発育成していますで グローバルブランドなんですけれども日本独自の消費者の皆様のニーズに対応するあのカスタマイズできるシャンプーでラボリカというものもあるのでおそらくユニリーバっていう名前とラックスダブっていうのがひも付かないっていうところもあるかと思うんですけど、うん、ユニリーバイコールえジャパンだけでやってる商品があるんだっていうところもあまりイメージがないかなっていうふうに思うのでぜひぜひあの見ていただけると嬉しいです。 で弊社はですね、あの世界全体だと15万人ほどの従業員がいるんですけれども日本だと400人しか実はいないんですね。<笑>なので本当に圧倒的な裁量権があるっていうのが分かっていただけるかなと思います。で実はなんかよく言うのがまあ大企業だけれども大企業 っていうイメージはあるけれどもそのベンチャー企業さんであったりとか、うん、スタートアップカンパニーのようなこういいとこどりができるようなハイブリッド企業なんじゃないかみたいなお声もたくさんいただきますなのですごくやりがいがあって一人一人の裁量権が高いです、うん、そして弊社なんですけれどもあのパーパスを掲げていてそれをサステナビリティを暮らしの当たり前にというふうに掲げていますおそらく聞いたことがあったらいいなというふうに思うんですけれどもあのこのパーパスの背景はですねあの、まあ、ビジネスを展開する上で 何よりもも大事にしているんですけれどもやはりまあ製品とかをあの消費者の皆様にお届けする中 で, です、ね、私たちが長期的に企業をこう成功させるにはです、ね、誰もが豊かに生きて地球の見解を超えないようにリソーシングしたりとかそういったところが一丸となってビジネスを展開することが重要だよねっていうところでこのパーパスを掲げさせていただいております。 で、でこのパーパパーススを実現すするためにコンパスというですね、成長戦略もあの立てているんですけれどもその成長戦略の一つの中にですね弊社は人全部のブランドにパーパスを持たせているんですねなのでこういうふうに消費者の皆様に共感していただきたいな っていうメッセージを込めて展開していますもちろんシャンプーであったりとかボディーソープのその機能性を追求するっていうのはもちろんなんですけれども、うん、この一つ一つの製品にこういう風に感じてねっていうメッセージを載せてるのは弊社ならではの他社さんとはまあ大きく違った要素の一つなのかなという風に思っておりますあの皆様の毎日だったりとか社会をより良くするっていうことをビジネスの成長っていうところに直結させていただいておりますで現在も ですね、あの募集中で一年目からやりがいがある、あの育成プロセスになっておりますので。ぜひぜひ概要欄から弊社のウェブサイトを見ていただければと思います。ありがとうございます。小野<笑>さんめっちゃプレゼンうまいです、ね。<笑>もうめちゃくちゃ、めちゃくちゃ目でタイマーを追いながら、はい。<笑><笑>やばい。<笑>ジャストタイム で, 本当です。天才じゃないですか。<笑>すごい。 すごいっすね。奇跡が来ました。はい。しかもなんか話の構成とかもめっちゃわかりやすくて。うんうん、本当ですか。はい、金曜日にこんな、ね、本を読んでいただいたらもう帰って後<笑>あと。そうです<笑>はい。まだちょっと先は後とで時間ぐらいあるんだけど。そうですね。わかんないんですか。はい、お願いします。でもすごいなんか本当の意味での SDGs とかを体現されてて素晴らしいなと思いました。僕ら今。 サステテナビリリィとか1ミリも考 え, てない考えられてないので<笑> ち, ょっと考えちょっとしか考えられてないのであのすごく勉強になりますありがとうございますということであの企業さんの3分自己 PR というか企業 PR があの一連全体終わったので、えー、これからちょっとあの皆さんに質問をいくつかさせていただけたらなと思っておりますあの事前に用意された質問とコメントであったりとか僕らが気になる質問をさせていただけたらなと思っております じゃあまず最初なんですけども今回のテーマは働きがいのある企業の御社さんに集まっていただいたということで御社で得られる働きがいって何ですかっていうところをお聞きできたらなと思ってます、まあ、特に若手 の, あの社員さんであったりとかあのこれから入社する人が得られる御社で得られる働きがいを教えていただけたらなと思っておりますじゃあ一あ社ずつお聞きできたらなと思ってますじゃあ先ほどの順番でお願いしますあはい、はい、えー、と働きがいのある 先ほどもちょっと話したんですがあの結構全ての工程をあの社内でできるようになっていまして、うんうんまあ、コンサルとか提案からデザイン、うん、開発リリースまですべて社内でやっておりますので、うんうん、全てのこう工程に携われるっていうのが、うんうん、そうです結構いろな経験になるのかなと思っています。うんうん、でさらにあの 得意なな分分野野と苦手な分野皆さんあると思うんですけどもあの無理強いはしないですし、うん、得意な分野をどちらかと伸ばす方向で、うん、あの環境を作ってあげているというか環境を用意しているというのが会社のポリシーでして、うん、なので、まあ、苦手なことは、まあ、や, やった方がいいんですけど あ, のあまりこう無理強いはせず、うん、得意なことをどんどん伸ばしていこうということができて。うんうんで まあ、先ほどちょっと言ったようにあの海外もありますので例えば海外に行きたいとか、うん、海外のここの拠点を作りたいとか、うん、あの単純に旅行でもいいんですけども行きたいって言ったらあじゃあそこで立ち上げてやってようとか、うん、そういったことがすぐできるのであの場所関係なくその働き場所関係なく、えー、自分の好きなところで、うんまあ、好きな工程を勉強しながら。うんあの すべ て, てのものができるまでっていうところを経験できるというのが働きがいがいいああるかなとと思います、うん、確かにあと一つお客さんと直にやってるケースが多いのでその自分のやった結果がすぐにこうフィードバックされるというか、うん、あのこれをちょっとやったらあお客さん増えたなとか喜んだなとか、うん、そういうことがすぐわかるので。あの そうですね。あの自分の実力というかこだわったところがどうなったのかっていうのをすぐ確認できるので、うん、そういうあのことが好きな方は良いかなと思っています。うん、あ, ありがとうございます。確かにあの澤さんの人柄からなんか褒められ褒められるというか褒めて伸びるタイプのあの人はすごい合ってるんだろうなというふうに伝わりました。ありがとうございます。そ、は、れ、い、続いて翔二さんお願いします。はい、あのおしのでられる働きがいっいう。 教えてください。あののすい違いをい違ていあそう で, そうなんですねうちもあの、まあ、大きく2つビジネスのスタイルがあって。うん で大手企業さんの結構大きなプロジェクトにこう出向いていってそこでサポートさせていただくというビジネスとあとはさっきちょっとお話しした IT を助けたいっていうのはどちらかというと中小企業さんで社内にエンジニアがいない会社さん要は IT がまだちょっと弱い会社さんのいろんなサポートをするっていうここにあの結構2つあるんですね。 大手さんのとところに行くとやっぱりその上流工程に行くのに結構やっぱ年数がかかります人、うんうん、それぞれですけど、まあかかねうんうん、まあそこで も, もちろんチャンスと働きがたくさんあるんですけれど、うんうん、あのその、えー、と道筋でもいいですしなんかもっと早く上流工程とかお客さんに近いところで仕事がしたい方はその IT を助けたいというところでそれこそ打ち合わせの相手が中小企業の社長さんだったり役員だったりですね、うんうん えー、めちゃくちゃ決済権持っている方だったりとかやっぱりそれなりに成果を結果を出さし て, てる方々と若手の方が一緒に仕事ができる、まあ、というのもその D 本当の DX って結構大変なんですけど、うん、IT 化とかっていってなると実はそういったことでちょっとした IT を使ってお客さんにサポートをすることでめちゃくちゃ喜んでもらうという。うん そこの褒められるっていう、だから若い段階でチャレンジができて、えー、かつその何年もこう蓄積した技術がなくても褒められるっていう、えー、ビジネスモデルをちょっと今ここ数年で確立しているので、うん、そちらでやりがいを感じてもいいですし、うん、通常のケースで着実にこう5年10年積み上げていきながらスキルアップをしていくやりがいを感じてもいいですし、うんまあ、どちらを選んでもいいかなという感じですね。うん じバリバリやりたい人にとってもそうですし一定安心して安定して働きたいみたいなところも網羅できるっていうところ で,、はいそうですね、いいところで生きるっていうのが働きがいあの、はい、い, いところっていうんですかね、はい、ありがとうございますじゃ あ, あの続いての企業さんお願いしますおっしゃられる働きがいっていうはいあのー、初め働きがいってなんだろうって考えたときに、はい、やっぱり若くしてあのー ストアマネージャーというポジションをできるでこれってすごく飲食大切なことですねあのマクドナルド行ってここの社長誰とかってあんま考えないじゃないですかやっぱり飲食って現場の店舗の方々がブランドを作ると思ってますでそこを入社して1から2年目でになっていただくっていうのが僕たちの働きがいですっていうふうに思っててはいあのいろんな社員に聞いたんですが正直 それだけでは全くなくて、いろんな答えがありすぎてですね。うん、はい、あの土日、印象がねシフト制なので、はい、土日じゃないところに休めるから、うん、ディズニー空いてていいとか、まあいろんなはい話がありましてですね。<笑>あのう一人一人やりがい違うんだなっていうのが思いました。だからこそあの僕たちはその一人一人の社員にやりがいとかなんで働くのっていうのを聞いて、きちんとそれをウィズグリーンで実現するためには。 どうしたらいいんだろうとか何をしてもらったらいいんだろうっていうのを考えていきたいなっていうふうに思ってます。うん、はい。あれ先ほどお聞きしたかもしれない知らないんですけど、メズグリーンさんの社員さん今何人ぐらいです。今はえっ、ー、と社員の方が40名でアルバイトを含めると400名弱ぐらいですね。はい。はい、確かに40人ぐらいの規模感であのなんか竹目さんの人柄に集まってるみたいな感じもすごい。 そうですね<笑><笑>サラダボールが魅力確かにでも手触り感を持って、はい、その授業を立ち上げられるっていうのはすごいあの働きがいの一つだなと思いました、うんそうですねはい、しかも実店舗ってところでそのリアルにお客さんと直接会えるっていうところはすごい魅力的だなと思いましたありがとうございますじゃあ続いての企業さんお願いします はい、そうですね。ミクシーの働きがいやりがいみたいなところは大きく3つあるかなと思ってまして、うん、でまず1つ目が先ほど の, あの PR でもお伝えしてると、とあの時緊張しててなんかちゃんと喋れたかったんないんですけど、うんまあ、お伝えした通りでやっぱりこう今まであの培ってきたノウハウっていうものがミクシーにはしっかりあるので、うん、それこそ SNS ミクシーってもうだいぶ前に出したものなんですけど最近結構また話題に出てきてるのご存じですか ままずありますとでかとソーシャルゲームって今すごい数出てるじゃないですか、うん、そんな中でもそれだけのこう方々に遊んでもらえるようなこうサービスを作り作れているっていうノウハウもありますと。うん、で 今の時代って結構こうサービスを作りたいだけだったら起業も結構できやすいですし個人でできる時代だと思うんですけどやっぱりこうそれぐらいこう長く愛されるとかそれぐらいいろんな人に遊ばれる使ってもらえるサービスを作ろうと思うとやっぱ一定こう企業に入って企業のアセットを使うみたいなところがやっぱ一つの手段としてあるかなと思っていてそういった意味ですごく有用なアセットを持っているのでそれを使えるみたいなのは一つ大きくやりがいかなと思っています。 で2点目があのサービスの方向性になるんですけど、うんまあ、先ほどこれもお伝えした通り、うん、ミクシーが作りたいものって、うん、こう今売れてるものとか売れそうなものとかっていうだけじゃなくて、うん、そのさらに先でユーザーにこういう価値を届けたいっていうものが明確にあるんですね。でかつこうユーザーにもサプライズを届けなきゃいけないのでユーザーが想像できるさらにこう斜め上に上にチャレンジをしている会社なんですよ。うん、本当にここっっててて正解がないいと思っていて、うん なんでこう正解がないところにこうサービス作りものづくりっていう観点でこうチャレンジできるっていうところもすごくやりがいかなと思ってます私すごくミクシルここが好きなんですけどで3点目がまああの働き方になるんですけど、まあ、これはちょっともしかしたら月並みに聞こえるかもしれないんですがミクシルも言って今 1,400 人ぐらいいる会社になるんですけどあの本当にこう1人当たりの裁量が大きくてですねなんかすごくこうレールを引いてキャリアプランを引いてなんかこれをやってれば 3年後こうなるよみたい な, なんか育って方じゃなくって本人がどういうふうに育ちたいのかどうなりたいのかみたいなものをしっかり考えてでやってみたいことチャレンジしたいことがあればやればいいじゃんっていう割と風土があるのでどんどんやっぱりこう自分で手を挙げてやってみたいですこうなりたいですみたいなことを言ってくれる若手の子たちっていうのは本当もう2年目3年目でしっかりこう着実にステップアップをしていけるまあ社風がある環境があるっていうのが3つ目のやりがいになるかなと。 うん、思います。ありがとうございます、はい。メッシーさんって平均年齢どれぐらいなんですか。今三十中盤ぐらいになってくるのでちょっと上がってきてるんですけど。うん、はい。それ意外と若若 い, かなと思い、うん。結構長いですよねすよ創業。そうですね。三十年ぐらいでしたねそ。そんなに経ってないなってでもあの若いですね。はい、確かに一回オフィスも取材させていただいたんですけど、めちゃくちゃキラキラというか。<笑><笑><笑> ね。<笑>ねねねでもすごくあの、本当、オフィス環境はめちゃくちゃインターンとかに来てくれた子たちからも、すごい好評なので。うん、ぜひ、あの動画見ていただけると。あれが働きがいになるなと思いましす、ね<笑>。それもありますよね。なんか、一時期、やっぱ、この。リモートワークがすごいこう。<笑>リモートワークがすごいこう、増えて と<笑>思うんですけど、やっぱり今こう出社してコミュニケーションを取りたいみたいなニーズもすごく増えてきてるなと思っていて。でうちもそれがあるから、しっかりオフィス環境っていうのも大事にしていて、こうみんなが出社したくなる。こう機械作りだったりとか、うん、まあそういう取り組みにも、あの取り組みも行ってたりします、ねうん。今ハイブリッドっていう感じですよね、妹と。そうですね、働き方としてはそうです。はい、ありがとうございます。じゃあ、後ほどまたお聞きできたらなと思います。はい じゃ、続いての企業さんお願いします。はい、ありがとうございます。働きがい、がいがいはい、えっともう部署によって結構様々かなと思うんですけど、やっぱりメーカーとして教育あ共通してるのはもう本当にシンプルにたくさんの消費者の皆様の生活に寄り添えることかなっていう風に思っています、うん。なんかやっぱドラッグストア行っても必ずありますし、コンビニ行ってもありますし、スーパー行ってもありますし、自分たちがもうすごい。いろんな思いをしながら、こういろんな部署が連携して。 やっぱり、ね、人事として別にマーケティングとか営業とかで直に製品に関わっていなくてもやっぱりすごくそれが自負があるというかなのでそこはもう消費者ならではのでこれは私声を大にして言えるのが私消費者の今。あの えっと、FMCG 業界に働いてますけど、はい、何です最初、FMCG あえっと、消費財メーカ ー, ー, カー、はいはい、の業界なんですけどもともと私あのお酒の業界メーカーに入って、うん、その後コンサルティングの会社に入って、うん、もう一回メーカーにやっぱり目に見えるものがいいっていうところでメーカーに。 あの来たので、ここはななんかすす。ごく実体験を持っっってててやりがががいいののつにるう言えますもう一つはなんか働きがいみたいなところだと WithGreen さんがおっしゃったその自分が何がしたいのみたいなところを社員の皆様に聞くっていうところでそこはすごく共通あの共感できるポイントがあるかなと思っていて何かその自分の業務の中であちょっとやりがいが。 くなってきたのは弊社ってパーパスワークショップっていうのを全社員にやってて自分のまず人生の目的は何だみたいなのをワークショップとしてやってるんですよでその中でその人生の目的を達成するためにユニリーバで何ができるかっていうのを考えていただくんですねなので仕事が先に来るってうよりもその人が人生で成し遂げたいことをユニリーバがどうサポートできるかみたいな考え方をしているので何、うん なんかあのその自分が見失った時もそのパーパスに立ち返っていただくみたいなところが、うん、働きがいにすごくあのあのつながるのかなっていうふうには考えています、あのー、確かにワークショップというかもう仕組みとしてもう個人のパーパスも叶えられるっていうザグミになっているってことですねそうですそうですそうですなんかすごく面白いのが、うん、あのマーケティングのマネージャーやっている方と飲みに行った時に何、うん、か俺のパーパスは そのオーケストラをもっと日本でホットにしたいんだっておっしゃってて、えーえー、全, 然でそう全然関係ないんですよ<笑>正直今の消費財メーカーのマーケティングとは、うん、でもやっぱりユニリーバーってマーケティングがめちゃくちゃ強い会社だから、うん、そこでのノウハウを学んで自分のパーパスに活かしたいみたい な, なそういう方が本当にたくさんいるんですよ、うん、な, なのでやっぱり自分の人生の目的でユニリーバーでできることみたいなのを皆さん考えてるかなと思います<笑>、えー、すごー その仕組み、すごいですね、うん。確かに、なんか以前オフィスお伺いした際も、はい、あの皆さんなんか。目を輝かせて、輝いてる感じがすご い, <笑>いす。<笑>はい、<笑>みんなかわかんないですけど、僕が見た限りの。十人ぐらいは輝いてたの、ね、<笑>たです、すごい、あのそういうのが浸透してるんだなって思いました。 で、であれですね、ワークショップも数か月ごとにとかで実際に開催してるですかということごとにその自分のチームメンバーとか、まあ、近しいメンバーであったりとかに対象にこう行ってます、うん人事集で、えーーはい、すごいな勉強になりますありがとうございます、うん、ということでじゃあ2つ目の質問、はい、就活生の鈴からお願いします、はいはいえっと、私今就活してるんですけど就職先として見た時の御社の一番の強みを一つ教えていただきたいです、はい じゃあ一言ずつぐらいで生活者が就職したら得られるメリットみたいな感じですかとか、まあ、特徴とか特色でも大丈夫なんですけど、うん、あの皆さん視聴者の皆さんでもあの初めて聞いたりとか聞いたことあるけど、うん、実際どこが他の会社と違うのかみたいなところ気になると思うので、うん、御社だけの強み特徴みたいなところをお伺いできたらなと思ってます。 大丈夫ですか、ね。はい。はい、<笑>えっとですね、えっ、ー、と真面目に言ってしまうと。はい、ええー。うちの会社はあの社内で。まあウェブ系のシステムは何でも作れる。作れないものはない。っていうものが自、えーえーえーえー。自負。そ<笑>れ<笑>あの。個人個人のメンバーが。かなりこうオタクというか、かなり技術の。あの。 厚みがあって、これとこれとこれを組み合わせるとできるんじゃないかとかそういったこう何て言うんですかね作るだけじゃなくてこういろんな幅広い業界だとかの中での技術を効率的に組み合わせて結果的にお客さんの満足するものがこうするとできるんじゃないかみたいなものがえと僕ら 得意じゃないかなと思っていて、技術力っていう、そうですね。それをまあさらに自社内で研究開発というか調査だとか、それううともちゃんと開発ができるっていう会社だと思っています。確かに。じゃあなんか技術力を上げたいみたいな人にとってすごいいいんですかね。それとも嗜好性としてなんかオタク気質というか一個に集中するみたいな人があってるみたいな。えっとどちらも大丈夫なんですけども、えっとちょっと逆で。 あの技術以外のいろいろな業界の知識が身につくというか、うん、知らないとこうお客さんの満足も作れないという、えー、例えばあの何かに特化しあのショッピングサイトとか特化してると、はい、そのショッピングの仕組みを知らないと提案できないわけですよね。うんうんうん、あのポイントとか、はいはいはいはい、後払いとか、うん、そういう知識をこうみんながこう持ち寄って。うん この場合がこの技術を使った方がいいとか、うん、この場合がこういうっていう、うん、っていうので幅広い知識があ る, うん あ, るあると思います。一言で言うとも広さ知識の広さと深さがどっちも取れるっていうのが強みっていうことです ね, ですね、うん。ありがとうございます。はい、じゃあ続いての企業さんお願いします。小児さんお願いします。はい。こちら大企業み。 だけなのかわかりませんですか、はい<笑>はい。そうですね。うちは適度なウエット感というか<笑>いい、ねう、あのー。 結構社員同士が仲がいいとか、はいはいはい、そのフラットとかファミリー感とかっていうのは結構外部の方からもすごく言われますし、うんうんうん、あと「うちなんで入ってくれたの?」って聞いた時に矢野文治さんの社員が仲良さそうなん で,、うんうんうん、で半年1年後に引くと思った以上に仲良かったですっていうのは結構一つ一番、まあ、あのかなというところ で, で。適度なウェット感っていうのは いろいろイベントとかもやるんですけど、うん、その強制参加とかそういうのはなくて、うん、今も人それぞれなんで、うん、あので来たい人が来なさいっていう感じですし、うん、あとは特に新人の子たちはそのブラザーシスター制度とか、ねうん、あると思うんですけど、うん、そんなの あ, るんです、ね、あのうち、まあ、普通は多分1対1なんですけど一個二個上の良き先輩が作ってうち3対1っていう。<笑> 先輩さん で, す、ね、でまあそれはその、まあ、ウエット感というか、うん、結構相性だったりとか人、うん、それぞれ考え方がね違ってきてるんであのいろんな人の経験談を聞いてその自分に合うものをピックアップして成長の仕方を選んでいこうとか、うん、だからそんな意味でこう何だろ う, こう広くですね、うん、あのウエットって言ってもベタベタするウエット感ではなくて。うんうん えー、情報をたくさん得られるようなウェット感に増してる感じです、うん、それだけ教育になんかコストというか時間をかけるっていう思いってことですよねそうですね、うん、あの社会人になるエンジニアになるっていう、うん、一度に二つやらなきゃいけないこと、うん、そ, その業界とか社会人のノウハウってあと会社のノウハウ文化とかあるじゃないですか。うんうん、そこにまず慣れなれいと、うん 仕事どころじゃないと思うんでうん、そこをこうほぐしてあげるみたいなところから入ってま、うんうんうんうん、います<笑>。ありがとうございます。適度なメリッ強みということでありがとうございます。じゃあ続いて水木さんお願いします。はい。はい、ええー、お客様の生活にここまで入り込めてんだなって思えるところが僕たちの強みですね。あのやっぱり仕事してると、実際自分何のために働いてるんだっけって感じる方って非常に多いと思うんですね。 で、ウィズグリーンはですね、えっと、7割の方がリピーター で, ーで週3回から4回いらっしゃっていただくお客様が非常に多くてで す, ね, 毎週す ね, ね。毎週のように行く飲食店ってなかなかないじゃないですか。 街歩いてても「サラダ屋さん」って声かけていただいたりですとか、うんはい、やっぱこれほどあの自分たちの提供しているものが誰の役に立っているのかっていうのをもう毎日感じられるっていうのが僕たちの一つの強みかなっていうふうに思ってます、うんうんうんうん、ありがとうございますでちなみに僕もサラダ屋さんたまに行ったりとか配達、はい、とかもするんですけど、はい、他のサラダ屋さんとどう違うんですか、うんうん えっと、まずは、えっと、日本の食材を使用しているっていうのはほか、うんまあ、にもあるかもしれないですけど、うん、うちの一つの特徴ですしあと細かくチョップせずに野菜一つ一つの大きさのに合ったものをカットして食材のおいしさを感じられるサラダとしての質は間違いなく一番高いと思ってます。えーはい、ね。 ありがとうございます、はい。ありがとうございます。ぜ ひ, しぜひ召し上がっ て, てください。ありがとうございます。 ミッチーさんお願いします、はい、いや一つめっちゃ悩むんですけど<笑>、はいまあ、あえてあげるとしたらやっぱところかなと思いますやっぱこれだけこう、うんまあ、コミュニケーションって本当日本だけじゃなくてかつこうりの流行りたりでもなく普遍的に世界にあるニーズだと思っているんですけど、うんまあ、そこに対してこうずっとブレずにアプローチし続けて、うんまあ、ノウハウをためれているっていうところもそうですし、うんうんうんまあ、あと本当にこうやっぱコミュニケーションを軸にしている会社なので、うん、コミュニケーションを大事にしている社員も多いなと思っていて。うんうん そそれこそあの創業者の笠原とか社長の木村とかともあのすごくフラットにコミュニケーションが取 れ, る取れますしあの普通のこう同僚の社員とかもやっぱりこうコミュニケーションっていうのを結構大事にされるので優しいんですよ単的に言うと本当に雰囲気のいい方が多くって何かちょっと質問するとすごい大量に教えてくれたりとかなんかそういうコミュニケーションっていうところにこうやっぱり価値を感じてる人が集まってる雰囲気っていうのもうちの強みかなと思います。 じゃあ意外となんかウェットというかあのおせっかいをしてくれる先輩方が多いという感じなんです か, なんかでも、程よいとおっしゃってたんですけど<笑>結構似ててなんかすごく過保護と か, なんかそういう感じでもなく、うん、本当にこう気持ちの良いコミュニケーションをなんか取れるかなと思ってますね。うんうん、建設的というか考え方がう 結構建設的かつ何かあったら助けてくれるみたいなそうですね。よいウエット感情緒とかも本当に距離が近いの で, でなんか年齢同行で話せないとかも本当なくって新卒入りたてがマネージャーラインにすごい相談するとかなんなら笠原とワンオンワンを新卒がするとかそういうのもあるのでやっぱこれも本人がどう希望するかしないなんですけどなんか本人のやりたいやってみたいならやってみればいいじゃんの風土がそこにも表れてるかなと思います。 ありがとうございます、うん。じゃあ部署とか関係なく共通してるっていうことですか、ね、そうですねはい全社的にですカルチャー全然違ったりしないんですか例えばヘルスケアの領域とゲームの領域って絶対性格違うじゃないですか、うん、なんか一見、うん、でもに結構共通してるんですか そうですね、まあ。一応デジタルエンターテインメントライフスタイルなんですけど<笑><笑><笑><笑>いあのもちろん部署ごとのなんかこうカラーはあります、はい、部署ごとのカラーはあるんですがやっぱ別に子会社化してるわけでもなくミ、うん、クシィの会社なので、うん、なんか根本の部分は通じてるな共通してるなと思いますね。であそこの移動ととかも、まあ、しようと思っったらできるって感じ 一応なんか制度としてあの社内転職制度みたいなも MCC って呼ばれる制度があって、うん、あの毎月こう社員向けに求人が出てそこに応募して、えーまあ、マッチングすれば移動できるみたいな制度もあったりするので、うんうん、あの横軸の移動のしやすさとかそもそも結構そんなに壁があるわけではないので掛、うん、け持ちでやられるケースとかも結構あったりとか、うん、声かけあったり情報提供しあったりとかもありますね。うんはい ありがとうございます、はい。大丈夫そうですか。大丈夫です。はい、ありがとうございます。うん、じゃあ、続いてゆきりまさん、お願いします。はい、ありがとうございます。あの、ちょっと、私のお話しする前に、あの、庄、う、司、ん、さんがおっしゃってた、ブラザーシスターのを。なんか、私めっちゃいいなって思って、ちょっとコメントしちゃってすみません。<笑><笑>なんか、三対一っていうのが、なんかあんな、あんま聞いたことなくて。な ん, ね、なんか、確かにアサインされて、やって、合わねえとか、あるじゃないですか、絶対。<笑>ありますよね、だから、それを回避できるっていうのが、もう素敵すぎて、感動したんです。すみません、コメントしてください。<笑> <笑><笑> い, いですね。いや、うん、ないですよやってください<笑><笑>はいというところなんですけども<笑>すいません勝手に、えっと、弊社の場合はですねあのやっぱりその「be yourself」っていうのをすごく大事にしてるんですけど、まあ、自分らしくあるみたいなあのどの会社さん も, ももちろん自分らしく働けることっていうのを結構そのウェルビーイングとかエンゲージメントの観点から第一の置いてるってところは絶対そうだと思うんですけど、うん、そこをまあすごく制度からもそうですしカルチャーからも徹底してるっていうところがあるんです かなと思います。制度に関しては、弊社はって言って、ワークフロムエニーメア＆エニータイムって言うんですけど、朝の5時から夜の10時だと、もう本当に何時間でもどこでも働いていいんですよ。だからなんか私とか去年あのちょうどこういろいろが落ち着いてきた時に海外韓国に行こうって思って でで金曜日にちょうど3時に仕事が終わるあミーティングが終わるって分かったんでもう5時半 の, あの飛行機を取って韓国に行ったりとかそういうことも本当にできちゃうんですねなので裁量権みたいなところに立ち返るんですけれどもやっぱりその人がちゃんとパフォーマンスを出してくれれば月曜日いいいから<笑> 12時に仕事始めても全然いいわけですよなので自分らしく自分のパフォーマンスが最大限に発揮される時に働いてくださいっていうのが新入社員の5月からできます あの4月は研修をしていただくのであれなんですけどっていうのがあるのとあとはやっぱ自分らしさみたいなところでなんか多分会社入ってあれ思ってたキラキラしているイメージとここは違くないとか何か聞いてたことと違うぞ親親現象と絶対起きると思うんですよねでそういうアイディアってやっぱすごく会社的にはありがたくてあえて新入社員1年目のことを 全役員マッチングアップしてリバースメンタリング逆メンタリングをしてるんですよ。 ー, フィードバック、役員う と, と で, すか、ね、そうで年間投資それをやるんですけどだからここ「うちの会社のここ行けてないっすよ」とか「ここ最高です」みたいなところを役員に、まあ、毎月フィードバックしてもらうっていう制度を取り入れてるのでなんかやっぱりその自分の声がしっかりと聞き入れられているでそれらがビジネスデシジョンに影響しうる可能性があるっていうのをやっぱり1年目から体感してもらうで自分らしさをしっかりと体現してもらうみたいなところもそこであのしっかりの しっかりと使っていただいてます。めっちゃいい会社じゃないですか、ね。めっちゃいい会社じゃないですか。絶対採用困ってないじゃないですか。<笑><笑>すごいですね。<笑>めっちゃいい会社だな。逆になんか、あ、ごめんなさい。弱みとか、ここをなんか、あの合う人に合うけど、合わない人に合わないなみたいなのは、あ、皆さんに聞きたいんですけど、な、逆に弱みとかってありますか、ユニリさん。弱み、なんか今お話ししたところの、うん、ちょっと。 副作用みたいなところをお話しすると、はい、やっぱり社会人1年目ってもう私自身がそうだったんですけど、なんかメールの書き方とか本当にわからないことがわからなかったり。とか、うん、なんかこれって何か？自分がわからないのがおかしいのかな？とか思っちゃったりするじゃないですか。はい、でも結構ユニリーバーってやっぱり1年目からもう。 マーケティンングだったららブランド担当に任せられるとか、うん、もう本当に自分が主担当としていろいろ回していかなきゃいけないので、うん、その裁量権高いよって言ってイエーイって思って入ってきたけ ど, どおここまでかみたいなところでちょっとうっとくる っててててていいいうのは正直面談を通ししてて悩みとして聞いています。でもちろんサポート制度がないわけではないんですけれどもやっぱり他の社員も自分のところで手一杯だったりとかするのでなんか3対1とか人為的に絶対つけられないなっていうのを思っててだからなおさらすごい羨ましいなって思っちゃったんですよね。 なので、うんその、手薄いわけではないですが、うん、やっぱり自分で切り開いていかなきゃいけないっていうプレッシャーは、うん、受け取りによるのかなっって思いますあ、うんうん、めっちゃリアルですね、うん、確かにな本当にそういう自分で切り開きたいみたいな思考性の人はめっちゃ合うけど。 そうじゃない人はもしかしたら苦労するかもしれないみたいな。うん、ちょっと戸惑いが戸惑いがあるかもしれないです、ね。ああ確かにありがとうございます、うん。ミキシーさんどうですかなんかここはあ先ほど強み聞いたんですけど、うん、あのここは弱みだなとかこういう人に合わないなみたいなのを聞いておきたいなと思ってます。うんうんうんうん とかぶるんですけどうちも先ほどあのお伝えした通りやっぱこうレールを敷いている会社ではなくって自分でこうまあ経験だったりチャンスだったりキャリアっていうのを作っていく会社なのでなんかそれがまあできないというか苦痛なんかやっぱりこう一定受け身でいたい働き方もあの一つ選択肢として全然あると思ってるんですけどそういうとなんかやっぱりなんかこう。 なななかなか前にに進めない壁にぶつっるかあとはんか合わないみたいな観点でいくとやっぱりお茶は本当ユーザーにどういう価値を届けるのかみたいなところが本当大事な軸になってくるので数字を追いかけたいとかなんかこうすごく効率的なものをこう明確にも見えてるペインにアプローチしたいと か, なんかそういう考え方はちょっとなんかこう。 合わないかなといあ確かに課題解決型っていうよりはより幸せせにすするるとか楽しませるみたいなそうですね、まあ、広く言うと課題解決ではあるんですけど、うん、コミュニケーションを用いてなんかコミュニケーションってあらゆる課題にアプローチできるあの手段だと思ってるんですけど本当、うん、目に見えてる今のこう不便さを解消したいとか、うんうんうんうん、あっていうのだとうち、ん、そのやっぱ授業の企画とかを出す時にもやっぱユーザーにとってどうかみたいなところがやっぱ会話に出てくるので、うん、ちょっとこう。 すれ違うかなみたいなのもありますね。確かに何を大事にするかって思想表れるもんね、うん、そうですね、はい。ユーザーをのなんか体験とかサプライズをた大切にするっていうの。そうですね、うん。なんか結構あの新卒の子がいい言葉をくれたんですけど、うん、無機質なサービスを作りたい人は合わないっていう。うん、やっぱりじゃすごくやっぱ無機質じゃないものをユーザーに届けているので、うん、すごくしっくりくるな言葉とし て, て思ってます。いはい。なんか強い思想とか色があるものを作りたい人には合ってるってい、ねうん。そうです ね, ね。ありがとうございます。はい。はい じゃあ続いてあのの金陽さんのあの弱み教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、弱みだらけですね。<笑>弱みだらけ。<笑>正直にありがとうございます。まだまだはい、もう抜け取るところもあれば、はい、それ僕自身も会社も含めて、はい、本当に弱みだらけだなっていうふうに思ってます。一、はい、つはやっぱ教育体制がまだまだ出来上がってないことだったりとか、多店舗展開してですね、その。 昔は社員が仲良かったけど店舗が展開すると横のつながりがどんどん希薄になってしまったり、うんうん、17店舗でもめっちゃ多いですもんねそうなんですが、本当に弱みだらけだなっていうふうに思います<笑>た<笑>ここに対してものすごく前向きな<笑>、はい、会社でもあるんですけどそうですね<笑>で合わない方っていうとやっぱりあの会社はどんどんどんどん成長させていきたいなっていうふうに思ってて、うんうんうん、でここにアジャストして自身を成長 させなくてもいいかなって思う方はなかなか合わないかもなっていうふうには思いますね。うんうん、確かにだかフェーズとして ど, どういう感じなんですか？なんかめちゃくちゃ立ち上げ時期で、はいまま、もしかしたら経営にも携われるのか。もし結構ちょっと成長してきて、これからなんか人を増やしていって仕組み化している最中なのかというとどのフェーズなんですか？ えー、とやっと仕組み化を目指していこうというフェーズになりました、うんうんうん、ただ、えー、とこれは裁量権がないっていうよりかは、うん、先ほどもお伝えした通りブランドを作るのは店舗だなっていうふうに思ってて、うんうんうん、でもそこの、えー、とストアマネージャーっていうのを担っていただきたいなっていうふうに思ってますのでなので、えー、とフェーズとしては仕組み化していくんですが、うん、チェーン店になっても単独店であれっていうのが僕たちの1、うんうん、店舗1店舗がですね、うんうんはい、なんかそういうのを目指していきたいというふうに思ってますね、うんうんうんはい、おありがとうございます じゃあウィズ・グリーンさんって結構あれなんですか実店舗 の, あの企業さんってなんか自分でまずはなんかあの八百屋さん的にやってみたいな形を想定してたんですけど、はい、なんか外部から資金調達をしてみたいな感じで今やられてるんですかそうですねはい、あのー、外部から資金調達をしております、はいはい、へえじゃあスタートアップマインドがある人とかはすごい合ってるっていうなと思います、ね、ありがとうございます じゃあさんがしたいいですか同じで弱みだらけですけ<笑><笑>特にここはちょっと弱いだみたいな弱いというかその僕らその SES って言ったり、うん、受託開発って言ったりそのエンジニアリングで勝負してる会社さんって結構たくさん同業他社があって、うん、そうですよねめちゃくちゃありますよねで差別化を出すのが結構難しくてですね、うん、でなんかうちはその技術この技術だとか先ほどの人だとかっていうふうにやってるんですけど、うんうん やっぱり同じところで勝負してくる会社さんがたくさんあるので、うんうん、そこでどうサブスカうちでしかできないことっていうのが出すのがまたまた全然出し切れてないなっていうところがまあ結構一番の弱みというかあってです、ねうんうん、あとはあのうちでこう合わないっていうのは、えー、ぐいぐい引っ張っていくリーダー肌の人が実は合わなくて、ねへうん、そうなんですね。はい<笑> あの僕とかやっぱベンチャー社長ってそういうい子は好きなんですよね、うん、だから社長権限採用した時は結構そういう子を取ったんですけど、うん、やっぱ辞めてっちゃうっていうのが主体性ありすぎて辞めてっちゃうでもでもあのどちらかというとんカリスマ的に引っ張っていくというよりも人情的にこうみんなをまとめていくリーダーの方がうちには合ってるので浮いちゃうんですよねそ う, うそういう人が。だからそううい 感じなんでちょっとこう仲の良さもあるのかなっていうかあのなんかこう変な三角形だったりと か, とかこう派閥みたいのが昔から全然ないのもまあそこら辺かなと思ってますけどまあそういったこうガツガツ系の人はちょっと合わ残念ながら合わないっていうのはありますね、はい、でもそれめっちゃありがたいですね言っていただいてあそうです<笑>自分ガツガツ系とか分かりますしね受ける人も。 けど、ベンチャー興味あるとか、はい、っていう人にはめっちゃマッチすると、ね。あ、そうですね。はい、おお、ありがとうございます。じゃあ、あ続いてのひよさん、弱みいかがでしょうか。はい、もう大体、同じ悩みであ。あ<笑>あ、三人人柄的にガスがつきではます。<笑><笑>うちも、あの、結構自由、自由で裁量労働制だったり、うん、あの、自立型だったりするので、うん、結構任せてしまうんですね。 そうすると、やっぱり自由だとこう責任が伴ってくるじゃないですか。うんうん、なのであのあのあの新入した新入生の1年目、はい、2年目でもちょっとしたあのことをお任せしてしまうことがあって、うんうん、そこのやっぱり責任とのバランスがまだまだこうできてないなというのが課題ですね。うんうんうん、確かにじゃあその中で、あのこういういい人はまあ合わないし、し入ったとしても うん、と離職したりと か, なんか活躍しにくいみたいな方の確定でいうとうう、ねね、先ほども あ, の あ, のあったんですが、うん、やっぱりこうすごいこうスーパーな人はなかなか逆に難しくて、うんうん、あの全部一人でやっちゃうみたいな人よりも、うん、やっぱりあの先輩方とかいろんな技術を持っている方々が周りにいるので、うん、あのコミュニケーションですね、うんうんあのまあ、甘えてもいいので。 すぐ聞く人だとか、何とかすぐこう人を集めて、うん、えっとこれがここでこうわかんないんだけどみたいなことができる人じゃないと、うんうん、なかなかやっぱりさ先ほどの責任自由と責任があって、うんうん、一人でこう抱え込んでバッってやっちゃうとなかなか難しいところがあるかなと思いますね。やすごいですね。なんか会社の規模感とかじゃないんだなと思いました。なんか採用したい人とか、うんうん、あのある人っていうのは。うん それこそユニーバーさんと結構逆と言いますか。なんか、うん、もう主体的に切り開くみたいな費用さん、あ方だと。意外とユニーバーさんの方も合うのかなと思ったりとか、その逆も近いだなっていうふうに思いました。行動学とか機会を動かすみたいな仕事しかない、それともなんかコンサル的な課題解決みたいな仕事とかも。あ、そうですね。はい、あの僕ら、うちはやっぱり。 下地としてしっかり最低限技術は磨きなさいなんですけど、うんうん、そこからそのマネジメントなのかコンサルなのかっていう、はいはいはい、結構幅広くその先は広がっていって、うん、そこは得意を生かす。っていう、うんうん、ありがとうございます。はい、働き方が明確になりました。少しが興味を持っていた<笑>、はい<笑><笑>確い。確かに。ありがとうございます。はい。はい。えっとあじゃあ最後なんですけど、なんかその。 さっきお客さんに喜んでいただけるサービスみたいな話があ る, とあるんですけど、はい、具体的にどんなサービスリリースされてるとかこれまでで一番お客さんの反響があったサービスとかでお店が照 ら, けられたのとかかってありました、えーっとですね、結構な業界をやってますので、はい、例えば製薬業界とか運送経過だとかあとアパレルップっていうとはい、あの大手界あの。はいはいはいはい オフィス系のサテライトオフィスの管理者とかいろいろやってるんですねでその中で一番大きかったのは、えー、まあ引っ越し系のシステムが結構面白いというか反響があるというか、はい、あのそうですね引っ越し業界っていうのの、は、ななかなかこの 角度を決めるときに例えば見積もりする、はい、したことがあると思うんですあります。電 話, 電話がすぐ来たり、はい、してあ、はいみつして値段がこうあいみつしてあの値下げ競争になっていくる、うん、そういうなんかちょっとこうルールがない業界を、うん、やはりもうちょっとこう明確にしたいっていうようなある社長さんがいて、うん、それと。 その方と一緒に、どうやったら、うん、そ, うそういう世界を作れるのかという中でのシステムの方のお手伝いをしていて、うんうんうんうん、ここはあのそうですね、引っ越し業界を、まあ、DX ですねー IT 化しで例えばあのトラックの配送ルートをこう AI を使って最適化するの、うんまあ、どうしたらいいのか、うん、ドライバーさんとかアルバイトさんの一の日の行動を 良くするもの、うん、どうなんだというの、ねうん、ですね、うん。そこも一緒にご提案させていただいて、うん、こういうのどうですかこういうものどうですかみたいなものでアジャイル式というか1週間に1回こうミーティングして変えていくっていう、うん。 ができるっていうあれですよ、ね、ビジネスモデルとかは本当多岐にわたるっていうところ で, で、ね、いろいろ経験できるっていうのが、まあ、いいところですよ ね, そうですね確かに。ありがとうございま す, いますなんかあっという間に80分ぐらいにったりとかしはいるんですけど<笑>残り10分ぐらいでちょっとあの聞きたいことばって聞けたらなと思ってるんですけど。はいはい<笑> あの強みとか弱みとかっていろいろお聞きしたと思うんですけど皆さんが将来的にあのまあ御社としてあのこういうあの未来を作りたいであったりとかあのこういう事業展開を今後、えー、考えているっていうところでそれにあたってこういう人が欲しいみたいなところのお話をちょっとお聞きしたいなと思っておりますじゃユニーバさんからお伺いしてもよろしいですかはい分かりました、はい、えー、っとんさんも手でいいんですかりました えっと、おそらく皆様その消費財のイメージって結構横ばい、はい、なんかそのテクノロジーとか IT とかってすごい今成長、まあ、ちょっとこ前から成長で、うん、成長市場でみたいなイメージがあると思うんですけど、うん、やっぱその物を扱うとかなると本当にどれだけ成長するのえヒントは給料そんな上がっていかないんじゃないっていうイメージがやっぱ学生さんの中ってあると思うんですよね、うん、でも消費財だからこその可能性があったりとか、うんまあ、弊社はそこにサステナビリティっていうところで例えばそのよう 全てプラスチックが 100% 再生可能にするとかそういったあの自分に目に見えるとか。 でより社会に還元するそれが本当にもうその名の通おり、まあ、地球に還元みたいなところもそうですしそういった醍醐味があるのかなっていうふうに思っていますで今後はですねもちろんあの消費財の中でもデジタルトランスフォメーションであったりとかそういったところを駆使してですねより多くの方にまあ違う体験をしていただいたりとかより一人でも多くの方の意見を取り入れるプラットフォームを作ったりとかですねなんかそういったところも既にあのやっているところではあるんです実際の消費者の皆様の声から 生み出したた製品ととかかもあったりとかするのでよりその消費者の皆様と企業っていう距離がいろんなテクノロジーとかの力によって近いからこそアジリティ高く生み出せたりとか面白いものが生み出せたりとか環境に還元してるっていうのを体感してもらったりとかそういったところがあると思うんですね。なのであので消費財実は、うん 可能性ってまだまだこれからたくさんあるので、うん、なんかそういったところを今日は知っていただいてですね、うん、あの我こそはと思って自分でこう主体的にあの切り開いていきたい。うん、今横ばいだなって思ってるけど、わたこれが私がやってやるっていう方はですね、うん、ぜひぜひ受けていただきたいなっていうふうに思っています。うん、いや確かに小野さんのバイタリティから届<笑>くな風が伝わりますね。いやあとやばいですから。みんなこんな感じじゃないです。<笑><笑>みんなこんな感じじゃないです。本<笑>当<笑><笑><笑>にそこ安心して。 は<笑>い<あの>。<笑>いやでもすごい素敵だと思います。素敵で す,、はい、敵で す, ううですえちなみに新卒からあのユニリーバーさんなんですか？いや私違います。3社目なのでそうなんですね。三、はい、社目なんですね。もうユニリーバにめちゃくちゃ熱く語ってるんですけど、はい、まだ一年ちょいっていう。えー、<笑>でも本当に大好きな会社なので。<笑>はい、すごいですねでもも。あのユニリーバーネットサーフィンとかもしますし、はい、めっちゃ自社のことを調べたりとか<笑>はいはいはい、はい、その海外のオフィスのことを調べたりとかもしますし。<笑> はい、であと1つだけちょっとお伝えしたいのが、はい、か今って結構あのこれ固定概念だったら申し訳ないんですけど、うん、推し活とか、うん、やっぱり自分の時間の使い方を自分がサポートする人を推してる人に当てたいっていうのが結構学生さん多いっていうことアリバイスしていすでそれで結構面白いのがやっぱり弊社って「わーなので「わ、はい、ーっていう制度を取り入れてるので、うんうん、先ほど言った通りもう完全に自分がこのパフォーマンスをここで出せますただ こ, こでどうしても推しががあるるからちょっと行きますすみたいななのが超フラットになるんですよ、うんうん、こないだも実例として、うん、あの研修をやったんですね若手社員に向けて、うんうん、そしたら「えな奈さんすいませんこれって2時で絶対終わらせてもらっていいですか?」みたいな「<笑>てか終わりますか?」みたいな「うん、私このあと大阪で推し活なんですよ」って言われて<笑>、えー、なのでそれはもちろん研修の時間を事前に伝えてたからそれに合わせてもらってはいるんですけれども、うん、なんか自分のライフスタイルっていうところに本当に合わせられる、うん、それで合わせていくために もう最短の時間で最大のパフォーマンスをするっていうマインドセットがつく、うんうん、なんかそういったところはユニリバでもう本当にイヤーワン、うん、デーワンから感じていただけるダイナミックな環境にあるかなと思います、うんうん、確かに<笑>ありがとうございます<笑>しかしもう応援するっていう自己実現を応援するっていうのはそうですね自分がやりたいことをできるプラットフォームの場であるべきってい う, う, うありがとうございますじゃあ続いてメキシーさん今後の将来の展望と、うんあのまあ、こういう人に来てほしいっていうところ 前ではお話しいただけたらなと思います。承知しました。ちょっと先ほどの質問と被っちゃうかもしれないんですけど、はい、まあ こ, この展望っていうところでいくと、まあパーパスに掲げているその豊かなコミュニケーションで世界を幸せの驚きで包むって、まあゴールがあるものではないですし、はい、時代に応じてこうやり方っていうのがやっぱり変化が伴っていくものなので、まあ変わらずそこを追求し続けていくっていうところは大きく軸としてあるかなと思ってますと。で、その手法、コミュニケーションの手法って本当にこう変化が激しいじゃないですか。今だとそれこそウェブ三とかがいろいろ出てきていて、またいろんなこうやり方があの選択肢として持てているので、はい、まあそこにももちろんこう うちもあのは入っていていますし、うん、かつでも手段が目的にならないようにはしているので、うん、あのそれを触ることを目的にしているわけではないですが、うんまあ、そういう形でこう新しい テ, あのテクノロジーであったりとか、まあ、いろんな可能性っていうところをこう取り入れながらそのパーパスにのっとった事業を進めていくっていうのがまあ大きく軸かなと思ってます。うん、でどういうういい人にに入って欲しいかってしかと、うんまあ、やっぱりそ こ, にこう ししてくれたりとか楽しそうとかか楽そうん、ユーザーにやっぱりあのいいものを届けたい面白いものを届けたいとか、はい、そういう思いを持って一緒にこうやっぱ作っていってくださるといいかなとは思っていますね。 で働き方みたいなところもミクシーも今すでにあの全国から勤務できたりとかまあフレックスももちろんあったりとかかなり柔軟ではあるんですけどそれでもやっぱり先ほど言った通りコミュニケーションがやっぱもっとオフラインでほしいみたいないろんな声が社員もいっぱいいればいるほど出てきてその辺も別にじゃあ会社が用意してなかったからできないかってことは全然そんなことなくってじゃあ何か企画してくれればいいし声かけてくれればいいしやってくれればいいし会社もまだまだ変えていけると思ってるので。 なんかサービスも会社もこうより良くしていこうっていう風にマインドを持ってくれる人がいっぱい増えてくれると嬉しいなと思ってます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ブリブリさんお願いし ま, ます。はい。えっと今後の展望は、はい、まずはやっぱり日本で一番のサラダ屋になる。うん、で、50から100店舗しっかりと広げていくで、はい。で、日本に新しい食文化作っていきたいなとサラダというのを。うん が、これがまず展望です。うん、で、えっ、ー、と実際にそうすることによってサラダを食べてくださる方々だけではなくて、うん、その野菜を運んでくださる方でしたり、うん、育った肉や野菜を育っている農家さんとか、何、うん、か, っかりとそういう人たちがウィンウィンな世界を作れたらなっていうふうに思ってます。うん、ですね。あの、どういう人にえー？ウィズべに来ていただきたいかっていうのがですね。本当にどういう人でも。 でいいんですが、うん、はいです、ねはいはい、そうですね。 えー、展望ということで今年21年目で去年20周年だったんで、うん、去年その10年先30年に向けたビジョンっていうことであのエンジニアとお客様の未来を自分たちで作っていく会社っていうのを掲げてて、うんまあ、これ今日いっぱいキーワード出てましたけど、うん、自主性とか自発性のある人材チーム育成と、うんうんえー、それでお客さんと一緒に成長してこう未来を作っていこうということなんですね。 あの世の中いっぱいにあるこのリーダーシップ論って、もしかしたらそういう人が合ってるんじゃないかっていう風に見てる方もいるかと思うんですけど、うん、僕自身が全然そんな感じじゃなかったんですよ。どちらかというとこうみんなと集まると後ろの方に行くタイプだったんですよ。でもそういった人でもやっぱりこう自発性とかリーダーにはなっていけると思っていて、ですので、えー、今こうなんだろうすごくひ 引っ込み思案でおとなしくてなかなかコミュニケーションも取り取るのは苦手なんだけれどでもそれじゃダメだよな何かちょっと自分を変えていかなきゃいけないでもガツガツ系にはなれないから自分のこう得意とかキャラを活かしてで自発的になる方法を探ってるなりたいなと思ってる方にぜひ来ていただきたいなと思いますありがとうございます さん、お願いします、はいえっとまあ我々もあの開発をしているんですけどもなかなか今の人材がかなり遅くしていてって<笑>いう面で、えっと、ただチャンスがない方もたくさんいて、はい、あの地方にいらっしゃる方とか、はいまあ、海外もそうなんですけど、まあ、そういった方との出会いの場を多くして、はいまあ、教育も含めて、はい、その 開発に参 加, 参加というかジョインしてもらえるような、はいうん、あの仕組みというか、うんうんまあ、そういった行動を起こしていきたいなと今後は考えています。でまあちょっと逆になっちゃうんですけども、はいまあ、どういう人から来てほしいかとい う, うことで、はいはい、開発ってなかなかあの、まあ、やっていったり極めていくと、はいまあ、先ほどもおっしゃられたようになんか同じようなことをやらないといけな い, というようになってくるんですね、はい、結局は。 でまあ、最近あの AI もかなりのスピードでやってきてますし、うん、そうすあのやはりこう楽しくないといけないなというか、うん、楽しかったり、うん、でなんて会社にいるんだっけみたいなところが重要になってくるのかなと思っていてでえっじ、とえー、ゃあの結構キャラ採用みたいなことをしていて、うん、なぜキャラがい い, いいのかっていうか、うんうん、いいキャラとは何かっていうのは。はい やっっぱりいいろんなことを知っていて、自分の言葉で喋れる人、うん、別に技術は後からついてくると思うので、うん、やっぱり自分の好きなことをちゃんと言えるかとか、うんうん、そこに真剣に好きなことをやってるかみたいな、うんうんうん、ところも含めてそうです、ね、キャラ採用っていうとあの社員が俺キャラ採用なるかって思っちゃうかもしれないですけど<笑><笑>いやでも結構あのそうですねキャラ採用とかいろんな知識 あの視野が広い人ですね。視野が広くて、何かにこう没頭できる人みたいな。うんうんうん が向いてるかなと思います。うん、いや人手不足っていうことでぜひ気軽にてたいただければなと思います。<笑>はい、ということであの時間ももう間近ではあるんですが、はい、あの個別 の, あの質問をもうちょっとだけしたいっていうところ の,、はい、あの要望があったので、はい、あの一言ずつで大丈夫なので、はい、あの高橋の方からちょっと重複する部分もあるかもしれないんですが、はいはい、皆さんにあの最後に1社ずつちょっと質問をさせていただいて、はい、あの締めに入ろうかなと思っております。はいはい ではあのユーリバさんか ら, さんから、まあ、あのかり質問と言います か, かまさせていただけたらなと思います。はい、はい、ありがとうございます。あのありがとうございました長い間じゃ最後に一個聞きたいこととしては、はい、その先ほどあの一番初めのお話だったんですけど圧倒的な裁量権であったりスタートアップ的な要素っていうのがあると思うんですけど具体的になんかどういう仕組みとかどういう制度がそういうさいまあ制度というかどういう ふうに裁量権があるのかな、とか、スタートアップの様子があるのかな、っていうのが分からなかったので、うん、教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。あの弊社のですね、新入社員の育成スキームが。はい 幹部候補生のみを採用するっていう風になってるんです、ねえー、なので、ねえー、将来、ね、帰ってきた子たちのみんなのことをマネージメントトレーニーって言ってるんですよ、はいうん、MT って言ってるんですけど、はい、なのでもう将来リーダーになってほしいっていう方のみ採用しているので、うん、必然的にじゃあ将来ユニリーバーの将来になっていくっていう風になったらやっぱり最初から裁量権を与えなきゃいけないっていう、はい、なんかそこの全体のスキームは全体像を把握いただけるかなっていう風に思っています。 自分が主担当として各部署で担当を回していくっていうところが一番あのイメージしやすいかなっていうふうに思うんですけどあとはですね先ほどお伝えしたリバースメンタリングといって自分 の, あの1年目だけれどもその意見であったりとか視点っていうのが会社のビジネスデシジョンにまあ影響しうるよっていったところをしっかりと体感していただくっていうところもその育成スキームになっています。はい あとはですね、あの3年か年の育成プランみたいなのがあるので、うん、そこでまあリーダーシップのマインドを培っていただいたりとか、うんまあ、要所要素でしっかりと自分自身を振り返って、まあ、パーパスに基づいてマネジメントトレーニンうとしてまあマネジメントリーダーシップになるようにしっかりと準備ができているのかっていうところを振り返っていただく機会っていうのを研修を通して。 あの用意しています。うん、なので日々ヒビの業務でまずは自分が主担当として、はい、自分がマネージャーだったらどういう仕事の仕方をするかなっていうところをまあ出入りで感じてもらうっていうのもそうなんですけれども、うん、研修を通してもしっかりとそういったマインドセットを培っていただくプログラムになってます。ありがとうございます。すごいですね。幹部候補しか採用しないってめっちゃいいですね。ありがとうございます。じゃあメキイさんにし。に、はい、はい。えっとまあさっきあのゲーム開発とかいろいろ楽しそうな仕事、すごいキラキラした仕事できそうだなって思ったんですけど、<笑>はい、多分。<笑> 実際にそういう楽しそうなキラキラした仕事に関わるのがゲーム開発とかできたりするのって入社してから結構たった後だと思うんですね、うん、入社した直後とか、まあ、入社して何年目ぐらいからそういうお仕事ができるようになるのかっていうのが2個になっちゃったんですけど。うんうん 教えていいたたた。だきたいです。承知しましまそれでいくと決して数年後じゃないとできないっていう前提がまずなくって、うん、そもそもこうゲーム開発ゲームプランナーとかその辺の仕事も、うん、あの入っっててもちろんすす。ぐやっていただきます、はい、でその中でももちろんこうキラキラした部分じゃなくって泥臭、はい、い仕事だったり細かい仕事だったりっていうのはいろいろ発生するので、うん、なんかこう大きい仕事だけをもちろんやってもらうわけでもなく、うん、まあ 大きいものを成し遂げるには結局その泥臭いところの基礎をこう学んでいく、はい、経験していくっていうのも必要なので並行して両方ともまる、あ、っとこう経験の中で学んでもらうようなイメージなのでなんか決して何て言うんですかねこう新卒だから1年目はこの仕事みたいなのが本当になくてジョインしたからに、ね、は本当に社員の一人としてもうユーザーにどういう価値を届けるかっていうところに一緒に入ってもらって大小かかわらずいろんな業務をやってもらう。 ことになるかなと思います、うんうんなるほど。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ水グリーンさんに質問お願いします。お、は、願いします、ね。えー、っとああはいえっと質問させていただきます。はい、怖いです。<笑><笑>なんかそのさっきのお話聞いてると入社した後は割とそのサラダの店であのなんて。いう、 働 く, ね、働くことになるのかなって思ったんですけど、うん、それだと割とアルバイトの延長線上というか学生時代 と, 仕事と同じような仕事になっちゃうんじゃないかなって思うんですけど入 社, 直後は入社した後どういう仕事ができるのかなっていうのがお聞きしたかったですあとなんかアルバイトじゃない楽しさとかっていうのもあったら教えていただきたいです、はい、そうですねあの社員しか味わえない楽しさでそ れ, はそれはアルバイトの方が味わえないかっていったらそういうわけではないと思います、はいはい はい、決してそこに上下があるわけではないかなっていうふうに思ってて、はい、ただですねやっぱりお店って、はい、あのもう会社の経営で必要な要素で、はい、人物金マーケティングっていうこの要素が、はい、あの詰め込まれたのがお店だと思うんですね、はい、でここを自身がリーダーとして、はい、しかも飲食店って1人じゃできないなと思ってますで、ねはい、そこにはアルバイトの方もいれば、はい、本当にさまざまな方がいらっしゃる中でそこを統率して、はいえー、と会社店舗を経営していく、うん うん、ここのリーダーをやれるっていうのは、非常に価値なんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、なるほど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ポンプ行ってもいいですかね。はい、はい、じゃ、次、お願いします。ししはい、えっと、さっき、あの、結構、社員、これなんか、事業内容とか働き方とか、大体わかったので、今、人について聞いていきたいんですけど。はい、ベッドの関係という話があったじゃないですか。はい、なんか、私は割と、その仕事とかは、ベッドでもいいし、はい、だけど、家に帰って。 たら、一人でいたいとか、そのあんまり飲み会にめ、あんまりたく、そんなめちゃめちゃ行きたいっていうタイプじゃないんですけど。なんか割とそういう飲み会がたくさんあるのか、それとも割と一人が好きな人も楽しめる会社なのかっていうのを。お聞きしたいです、はい。同じタイプです。あ、そうなんです<笑><笑>僕も、あの、まあ、もとエンジニアもやってたんです、はい、けど、こもったりとか。 ででカチカチチやってる方が好きで、うん、友達と飲むのは楽しいですけど自分が社会人だった時に周り会社の人たちと飲むっていうのは、はい、まあぶっちゃけ半分付き合いでいてた自分もいるぐらいなんですよ。はい、で、まあ、今日も皆さん言ってる通りこうもり多種多様な人たち考え方だったりとか、うん、価値観だったりとかね、うん、なので、えー、とそこに合わせていかなきゃいけないなと、うんで。昔はやっぱり あのー、みんなねう例えば土曜日にバーベキューやろうだと か,、うん、なんか夏場はビアガーデン行こうとかあのやってたんですよ、うんまあ、今もちょろちょやってますけど、うん、結構今もう自由参加にしていて、うんえー、もうだから時代に合わせ て, てるというかその人たちに合わせていて、うん、別に来ないから悪いとか、うん、来ないからどうのこうのじゃなくて、うんあのー、それぞれ皆さん自由な時間、うん、その業務外まで。縛るって、うんうん ックののですか<笑>るのもあるしるだから<笑>あとはいかにその楽しい場を作るかっていう、うん、結局「いいから来なさいで」で、うん、来させても面白く皆さんやらされるモードになっちゃうんで、うん、あそれ面白い行きたい、うん、ってことも変な話新人だったらえただで飯食い食うんだったら行きたい、うん、とでも S2 ですし。うん なんか面白いコンテンツだからなんか身のあのスキルになるからっていうものもありますし、うんうん、僕はだから僕らがどうやったものをこう作っていくかなっていうところですかね。うんうんうんはい、ありがとうございます。ありま し, しました。<笑><笑>最後川田さん。はい。あじゃあさっきあの人手不足っていうお話もあったんですけど、はいはい、そのさっき働くやりがいを聞いたんですけど、働く上での楽しさとかをなんかぜひアピールして、あの興味を持つ学生。 をどんどん増やしたいなと思っているので、働くみたいな楽しさをお聞きしたいです。えっ、ー、とですね。楽しさですね。<笑>はい、えっとまあ、あの冒頭にちょっと話したんですけど、はい、あの。いろんなパートナーさんとかフリーランサーさんも、はいあの。参加していって、はい、あ。弊社はちなみに、最初フリーランサーの集まりから始まった会社ですので。はい、まあフルリモートだったりするんですけど、はいまあ、そういう人たちと、こう。一緒に。 チームを組みながらやっていくと、うん。もちろんベトナムの方もいらっしゃいますし、うん、あのいろんな方がいる中で、うん、そうするとこうやっぱりコミュニケーションの手段とか、うん、そういったところがた楽しいっていうか楽しくならないというのがあれかなと思っているのとあとそのさっきの開発会社としての差別化っていうところが、うん、楽しくないといけないっていうところで、うん、いろんな。 趣味を持った方々、まあ、それこそキャラ採用なんですけど、うん、趣味を持った方々もいて例えば夜ちょっとゲームやろうぜとか一緒にあとまあバーベキュー行こうぜと か,、うん、なんかそういうあもちろん共生じゃないですけどそういったあのセグメントがあって、うん、そういうの結構やってるみたいで、うん、いろんなジャンルでいろんな遊びができるっていうか、うん、で遊ぶことによってまた視野も広がる、うん、そういう。 いいい循環ができてるのかなとと思います、うんうん、割と社員さんの中はいいよりも全部いいと思うんですけ ど, すけどただフルリモートなんでああの3年ぐらい会ったことがないので<笑><笑>それですごい成り立ってるのもめっちゃすごいですねちょっとこうミーティングしたときはもう気軽にしようミーティングいいですか 4, 5人、ありがとうございます。と い, ますはい、ということであのちょっとあの時間がオーバーしてしまったんですけども、はい、本日あの働きがいのある会社5社に していただいて、あのいろいろお話を伺ったんですけども、あの最後感想とかありますか、今日ご。そうですね。話を聞いて。なんかはいなんか、昨日の就活生はもう就活終わりかけってところだったんですけど、私はこれから就活をするので、うん、いろんな企業を知れてよかったなっていうふうに。思うのと、うん、あと今回割とそのいろんな志向性の方が、視聴者もいろんな志向性がいると思うんですけど、なんか。 外交的とか、すごいガツガツしていきたい人に会う企業もあったりとか、まあ、内向的だけどそのうちに秘めた情熱があるような人に会う企業もあったりとかいろんな多様な企業が集まっていてすごい見てる人も楽しかったんじゃないかなって思いました、うんうん、いやめちゃくちゃ特色の、うん、お社さんが全部 違, って違うので会う人にとってそのなんかいい選択ができたらなと思ってます。うんはい、ということであのライブ配信第5回目だったんですけども。あの 今まで 出, た出てくださった企業さんと全然別切り口の企業さんに来ていただいたので是非、うん、下の概要欄であったりとかチャットの方にコメントの固定にあるあアンケートにお答えいただくと、うん、あの皆さんに届くようになってるので企業さんに届くようになってるので是非回答いただけたらなと思っていますで概要欄にあの今日出ていただいた企業さん の, あのホームページであったりとかも貼ってあるのでよかったらチェックしてみてください、はい、ということで本日は貴重なお時間いただいてありがとうございましたありがとうございましたまではさようなら<笑>